原田の脱線トークっていううしよほらハラーさんってほらあの脱線してなんぼの人間でしょ、うん、脱線トークしかしてないけどね<笑>でしょ、うん、そこがみんなほら面白がってくれてるじゃないですかハラ、うんうん、さんってやっぱあの い, い, い, いい意味でクレイジーだなっていうね ト, トークの技とかはあんま持ってないけど<笑><笑>面白いなとにかくといや、まあ、事実だからね 面白いんですよだからそれを熱弁するじゃないですか、ね、あの誤解を招くように、うん、誤解を招くというか、ね、<笑>会社の会議でね俺が誤解するです<笑>会社の会議でほら熱弁しちゃうから怒られてると思われちゃうでしょうプロプロジェクトメンバーが<笑>熱弁すると あ, あれがやっぱねトークとしては面白いんですよいや、まあの、ま、ほ、あ、うが一回その、まあ、原田さんにこうなったら脱線だけしてもらおうかなと思ってね それれは脱線じゃないじゃゃななないいそそ題なんだから<笑>でそっちうまいこと狙ってだ今回はもうあれですよゲーームののここととかインスポーツのこととかかスポツもなしです、うん、原田さんの別 の, あのマニアックなねちょっと頭おかしい人が考えるようなマニアックなことの趣味範囲人物こと、うん、ちょっとハマってるものとか気になってることとか最近起こったちょっと面白いハプニングとかねそういうのをもうだか いつものだからでも今までの話でもいっぱいしてきたしだから全部みんなが見てるわけじゃないだろうから、うんうんうん、それで お, おさらいするわけじゃないけどこれだいぶ昔に一箇所で喋ってほとんどの人見てなかったと思うからあれだけど俺これねみんな覚えてるかな俺がねツイッターまだ始めた頃だからだいぶ前なんだけど。あの 小野さんと絡み始めた頃だよね、うん、その小野さんとねえっとゲームスコムっていうねドイツのゲームでかいゲームショーヨーロッパ最大、うんうん、来る人数だけで言ったらもう世界最大と言っても過言ではないんだけど一般客が来るからあのそ の, のゲームスコムっていうのヨロあのドイツのゲームショーでなんか俺がいたずらを仕掛けてたのね。うん それをツイッターでずっと実況してたの小野さんの部屋に部屋のドアノブに<笑>そのいわゆる「do not disturb っていう「ドゥノット・ディスターブ」って英語でいわゆる「起こさないでください」って言うことあるじゃんああります、ね、ホテルの、うんうん、ホテルにみんなで「起こさないでください」って言うやったらいわゆるみんなノックルームサービスも来ないわけだよね、うんうん、ノックもしないしってやつで 小野さんで泊まってるホテルと部屋番号を教えてもらってえっとそれはだから本当にいたずらを仕掛けるつもりでバレないように自然と聞いてたでそこにいわゆる「プリーズディスターブ」つまり「起こしてください」っていう手書きの管を作って。 もう子供みたいな巻きぐうんこのマークいてそれなんか映像残っ画像残ってるよ検索するとね、うんうん、でもなんかちょっと検索してこれ貼っといてもいいと思うけど当時のツイートで「そ小野 の, の部屋にこれを仕掛けといた」みたいなで「フリーズディスターブ」っていうのを貼って要は「小野さんを起 こ, 起こされたら面白いじゃん」みたいないたずらを や, やってツイートしてみんなが爆笑してたわけ、うん、海外の人がね。 っててやってたんでねでその仕掛けた後にまあ会食にカプコンと会食だったわけで万内ナムコとカプコンと会食だったけで食べてる時にねまあもうでもほら小野さんはこっちに来ちゃってるわけじゃん。うん、で、まあ、Twitter でこれあったらめっちゃ盛り上がってるからまあ小野さんも帰ったら。 ちょっと写真撮ってなんじゃこれって言ってくださいよみたいなこと言ってた、まあまあある意味そのそこはしか仕込みでもあるけどでも小野さんは本当知らなかったんで<笑>そんなイタズラしてるって で,、ねうん、で俺がその話をしたわけこういうイタズラを実は仕掛けてきましたとだからこれ今夜さらに小野さんが帰ってリアクションしたら盛り上がるんじゃないですかっていうことを言ったらカプコンの人がちょっとみんな 青, 青ざめ始めて「俺なんだこの空気?」と思ってそしたら「ちょっと待って」ってって「え 5 1行って「小野さん部屋じゃないよね」って言って小野<笑>さんが俺らに部屋の番号を聞かれて小野、うん、さん小野さんであの嘘を教えてたた適当な番号っっちゃったわけあこれは何かあるなと思ってあの人はねそういうくだらないとこ異常に鋭いからこれ何かされるかもとされるか何かあるのかなと思って。 一応嘘の番号言っちゃってたんだよ、うん、一応っていうかこのせいで何が起きたかというとあのねホテルってそのその当時はそのいわゆるその泊まる名簿リストみたいなのがこの誰がど の, 会会社どの会社がどこを予約しててどうっていうのは、うん、一応そのそのホテルでね業界単位でこう予約するんですよ。うん だいぶ前から。取れるホテルなって、もう決まってるから、で調べようと思ったら調べるんですよ、業界同士は。実はど、だから、ねうんうん、どこの。だから、すくいにさんはどこを取ってるとか。で、カ過去どこ取ってるとか、大体わかる、イースリーなんかもそうなんだけど。で、さすがに誰が部屋番号までわかんないんだけど。 あのホテルって確かカプコンとどことどことっていわゆる4社ぐらい泊まってるまあもうちょっと待ってたと思うけど大人数で取ってる会社四4社ぐらいだったの。でマイクロソフトに確認して「5112にあのフロアってマイクロソフトじゃなかったですか?うん」ってカプコンさんが調べ始めたら「マイクロソフトの。うん 本本社でですすよよ日本じゃないですよあららアメリカ本社アメリカ本社のかなり偉い人の部屋だった、うん、たまたま、うん、それはカブコの小野さんちも適当に言ったからたまたまマイクロソフトの超偉いいわゆるいわゆるあれですよエグゼクと取締役クラスですよ 取締役クラスの人間が泊まってるやなに俺がしかもうんこの絵でしょフリーズ実際までうんこの絵描いた上にストリートファイター4のパッケージの絵をわざわざプリントアウトしたやつ貼ってたのベタって。で原だって分かんないわけじゃん。もう一見するとなんかあのカプコンの人間が貼りに来たみたいになっててカプコンの人がそれで。 つき始めて会食の場でざめちゃってあの速攻カプコンのいろんなスタッフに連絡してもうでも連絡してもさ離れてるからそう「今から剥がしてきます」って言ってカプコンの人たちがバーッと走って言ってさその当時のオムニーホテルってとこね、うんうん、ホテル の, その行ってバーッと剥がしてきて「はーい」と帰ってきて「あ<笑>りありました」って。<笑><笑><笑><笑><笑>何やってんの でもあのさんのさんっすよ、ね、いやでちょっといまだに真相が分かんないのは<笑>、うん、マイクロソフトの人がそれを見たのかどうかだよね、うん、見たら剥がしてると思うし、うんうんうん、大丈夫だと思うんだけど特にだからマイクロソフトから電話かかってきたとかはないんでしょはないああじゃあじゃ あ, じゃあ い, でいやでか か, かかってくるとしたらカプコンじゃん、うん、ストリートファイターのパッケージがあったんだけど。<笑><笑> 何しました か, そうか。原田の仕業じゃな い, んです、ねい。そうそうそう、あれは、ま、あ、危なかったよ、マジで、やば、やば、やば、ね。二人で、青ざめたもん。いや、ちょっと俺は気をつけようねっつって。お互いに悪いよね、これみたいな話になって。そうです、そうでそうです。うん、だから、まあ。それに気づく小野さんは、やっぱすごいですよ小野さんもね、そういうの察知するんですよ、第六巻じゃない。でも、気づきすぎですよね。ほら、もうちょっと、面白く転がった方がいいじゃないですか。まあ、そうなんですよさ。<笑>本人、分かってて、こう。 ドッキリ受けるみたいなのもあるじゃないですかまあね、うん、だとねだからそんなだ海外エピソードですよじゃあ脱線トークでいくと原さんのようにいっぱいあるじゃないですか危険な目にあった先に言ってください危険な目はあんま言えねえな本当にやべえやつだからなでもほらファミリージョッキーの音が入りますからいやいやいやいやだからいっぱいあるよ<笑>あのこれ日本で見てる人には信じられないだろうけど いやだからじゃ本当にや ば, やばいやつとかもあるけど、うんうん、なんかタクシー乗ってたらさ、うん、その赤信号で止まった瞬間によりによってあのロサンゼルスのダウンタウンのスキッドローのそばですよ、はいはいはいはい、あ赤信号で止まっちゃってさタクシー、うんうん、助手席から全然知らない人をバ乗ってきて、うん、ガチャっと開けて「あこれ。 ドライバーも乗せちゃうからこれ二人組でちょっと俺ら脅されるのかなみたいなとかね、うんうんうん、まあそれはちょっと言えないですかね。いろいろあってなんとかなったんだけど。茶が持ってたんですか。いやまあそういうのもあるじゃない。海外行くとそれ怖いのいろいろなんだ。俺はでもあのゲームショーとか出る初めてゲームショー行った時とかね、うん、あのわざわざそのがボディーガードまでつけて。 んんでですよ、うん、でそんな、うん、ね大げさだと思うでしょ、うん、いやいやお前そんな人気じゃねえよと思うかもしんないけど違うんだよやっぱその、うん、ゲームショウとかさめったに南米にそのクリエイターとか行くこともなかったってのまだ当時はね、うん、ゲームショウまだ始まったばっかりの頃ぐらいでその時とかすごかったよね、うん、人がもうのすごい勢いで来るみたいな。サイン会は終わらないから ソニーさんがね当時 SC のソニーさんがサイン会ブースで俺がやってピチって切ったらめちゃめちゃ怒りだしちゃってみんなもう暴動ですか並んでええーね、な, なんでやめるんだよって話っって、えー、怖かったもんでも原さんをもらってその座って書くとこにじーっとしてるんでしょいやいやもうボディーガードに連れていかれるのはめっちゃ屈強な<笑><笑> い, いわゆるよく見るあの 大きなそ大きな大きな人た ち, なな人たちでなんかあのー、俺をね運転ドライバーがついてるわけでそのドライバーのね運転手がいわゆるの運転手なんだけどまあ普段はあの当時はあのサッカー選手のとかの運転手をしてた人なのそのその送り迎えとか、うんうん、で。 普段もそのハイヤーみたいな感じで運転手してるんだよで結構俺よりも若い運転手 で, で結構ソンシがいがいいんじあのー、すっごい分厚いわけ窓が。うんはあ、で防弾ガラスなわけだよ、うん。で「いやさすがにこれいるこんなのいや俺狙われてる用心じゃねえから」って言ったら「うん、いやあのそういうことじゃないし」 目立つしランタは絶対必要だって言われてで防弾ガラスもねこれ昨日もね俺ちょっと危ないとこも待ってたんだけどもう昨日もチャカ持ったやつが来たからってい う, ういうわけで ど, ど, ど, どんな状況だったんですよって言ったらいああこれやべえなと思ってたからもうもちろん当然普段からロックはかけてるけどでもね向こうの人は急に銃向けてこないんだって。うん どうするかというと、十、十のとこね、この底ね、マガジンの。ハンドガの底の方で。まあ、その車に近寄ってきて、まず車の。窓をコンコンってあるの。うん、なんでかというと、うん、おいって呼んでるわけじゃなくて、うん、カンカンってあると。わかるんだよ、防弾のクラスが、一から五とか、なんかランクがあるみたいで。それで最高クラスに近いやつ、なんか一個下からそれ。いわゆるその。 大統領とほどのお守るほどじゃないにしろ普通の夜ハンドガンだと貫通しないようなやつやってばその音であこれダメだってわかるからコンコンってやってあって言ってその2人組が行っちゃったんだってだからっていうのがお互いにプロフェッショナルがお願しちゃったらその強盗する側もあれもそうだけどそれ は, それは危ない地域の話ですよ全体がという話じゃなくてその人がたまたまそういう人を危ない地域でもやる仕事をやってる人だったんで。 そそういうういこと昨日のままそうだっったんだよつってでだよつてからそういうこともあるか ら, からましてや日本から来てるあなたでしょってそれはだか ら, だからもうゲームショーの主催者からもお願いされてるしこれぐらいの警備は必要なんだよって言われて、はい、大げさだなと思ってたけど俺会場行ってもうめっちゃその熱気とさ、うん、今だいぶ落ち着いてるけど当時はすごくて。 ゲ刑務所っていうのがそんなにない時代だったからね、うんうん、向こう南米ではない時代だったから、もうものすごい熱狂で、こうちょっといやー確かにこのボディガードいるわなと思って。会議でそのヨーロッパの会議でえっとギリシャのあのクレタ島、うんうんクレタ島ってあるんですよ。まあ、リゾート地なんてるとね、うん、今や。 もう全然人口見ませんよでもう本当に日本人なんか全然誰もいませ、うんクレタ島で会議をなぜかする」っつって行ったら行って食事したら日本人だけばっかりでしょ日本人と、うん、あのあとフランスのとかヨーロッパの人がいっぱいいたけどで会議してたら隣のねそのギリシア人だと思うんだけど、うんうん、そのカップルがいたわけ。でカップルののうちの 女性側ですよそれも女性側が俺はサングラスしてない普通に食事してる時でみんなで会社員、うん、しの仮の姿いやいやまだバンダムの会社員にしてみんな食べてる<笑>ねわあのリゾート地のホテルのその野外だけど、うん、テーブル囲んで食べてるとずっとこっちをチラチラ見てるわけでそういうのってそのチラチラ見てるかもっていうのは自意識過剰じゃないですか。うんうん、だからそれはあの 俺はあんまりない方なんだけどそれにしてももう最後チラチラじゃな に, に睨んでるわけな見て や, やべえなこれ日本語でずっと喋ってんのが あ, あんまよくなくて俺の声がギャーギャー騒いでうるせえのかなと思ってでついにですねそ う, うちのテーブル の, そのエルベってやつがねフ、うん、ランス人がトップのやつなんだけどそいつが立ち上がってトイレに行こうとしたあそいつにその女性が「 すいませんって声かけてるわけで「ああしまったついに車が来るぞ」と思って、うん、多分この人だったら英語できるか何かと思ったんだろうねんかの言語がヨーロッパなんかの言語が通じると思ってそれ、うん、て、うん、のうと聞いてそ し, そしたらなんかあのそのエルベってやつが俺のとこ来て「原田さんあのあの彼女が原田さんとどうしても写真を撮りたいって言ってる」って「えっ?」っつって「俺が誰だか分かってんの?」って言ったら彼女すげえ知ってて。 なんでこんなところにいるのって言ってますみたいな。<笑>はあみたいな。俺もうワンダム中みんな、ええー、ですよ。逆じゃん普通、あのこんなところにこの人がいるってみんなが騒ぐの、逆ですよ。俺らがさ、なんで俺がわかるんだって話が盛り上がって。っていうのは海外で実はちょいちょいある。 で不思議なことにサングラスしてないのに気づくの女性の人が多いんですなんでわかるんですかねあのクリックリの目の時でしょいやだからよくわかんないんね<笑>何でわかるんですかねだからあれは不思議そのエボとかだとわかるエボエボとかラスベガスがさ何千人下手した一万人近くあの格ゲームが集まってるでしょじゃそのそれでもあそこどこ歩いてても声かけられる。あこれはわかるけど、うんうん ゲーム所の間とかさ E3 の間とかゲームスコムの間はしょっちゅうね街中歩いてても飯食っててもなんかおごってもらったりとか声かけられたこれはいっぱいありますよだけどそんなさプライベートで行ってるなんかドバイだとかそのバンダムの会議で行ってるクリタンとかでさそ ん, で、ね、そんな こ, こ, ことに気づかれるとかいうのはちょっと意外だよねだってそんなリゾートチックな観光地みたいなところで原田いねえかなーってってう観光客はいないでしょ。いない 石、ま、鹸、あね、ヨーロッパで売れてたあるけれども。あまあ、それにしてもね、そんなこと気づかないでしょうだからうこ。日本国内で思ってる以上に、原田さんの顔は海外で相当売れてるい。いや売れてるんじゃなくて、なんか多分、だから、違和感があるんだろうね、やっぱりね、向こうにいると。でも、俺ドバイにいると、違和感ないんだけどね。<笑>俺サウジアラビアのことは、違和感のない顔だか。<笑>似合いそうですね。あれ、あれなんかつけれ、つけさせられ た, ててた。つけさせられた、自分が好きでつけたんだけど、だって、そのサウジアラビアの。 ねプリンスに、ね、この格好、この格好したがる人は、世界中みんなど、どねサ、サウジアラビアと言葉に行くと、みんなこの格好するけど、あなたほど違和感のない人は見たことがないと言われたの。<笑>超馴染んでたんでしょう、そうする<笑>まあ似合いそうですね、あれ確かに。確か に, 確か に, 確かに。サウジアラビアの、空港の、最後パスポート。うん、本当パスポートコントロールの前の、セキュリティでパスポート見る人、はものすごく語学堪能。 何カ国語もでいわゆる挨拶ができるわけ「うんうんうん、グッバイ」から「さよなら」から「ちゃおう」から「ない」から全部言える「サイチェーン」から全部言えるべての人種に合わせてでバンダイナムコってものすごいブランチがいっぱいあるから、うんうんうん、いろんな国の人スタッフがいるでしょその国の人を見極めてパスポートを見る前から声をかけるわけですよそれがプロフェッショナルなわけですよでちゃんとグッバイさよなら サイチェンとかって言って言って言って、俺の番の時で俺があの格好してるのもあっていきなり普通にアラビア語でなんかおいおいおいって言われて、<笑>いやいや、でパスポート見て<笑>おおっつって<笑>おおサイレナだって言われたんだけど、<笑>まあ、パスポートを見るまで俺が何人か分かんなかったんだけど、そうか確かにそれは分かんないでしょううあるよね。<笑> UFO に連れ去られた人っているじゃん世の中に。あ俺の友達もね何人かいるんだよ実は。<笑> 本気でじゃあそいつは冗談につってゃないよだそいつからすれ本気で連れ去られてんだよその時の後だみたいなこと言ってるやつがいるんだマジ で, で俺そそいつのことは否定しないし大好きなんだけどだけどテレビ見ようがそのテレビでもそうだし雑誌でもそうだし俺の友達でもそうだけどその知人とかね知らん人軒並みね UFO に連れ去られた人のその証言とか含めて。うん 全部トータルすると、俺の中である程度統計があるんだけど、これ有意差があるかどうか置いといてよ。全員デッサン力はないんだよ。めっちゃ絵が下手なの、みんな。ど、どういう。母船の中だったかとか、どういう遊歩道、どういう宇宙人かとか、絵に描かせると、全員絵が超絶下手なの。超絶は言わんけど、まあ、いわゆる一般的に下手なわけですよ、だから。なんで。じゃあ、しかも、俺の知り合いって、その、この業界の人間でしょ俺。 この業界ってめっちゃ絵上手いやついっぱいいるんだよ。絵上手いやつに限って宇宙人に拉致されてないわけじゃないですか、うんうん。そうなると、そういう言い方もできるわけでしょ。おかしくねこれと思って。だから描かれたくないからユーフ が, が。だからじゃあデッサン力を基準にしてラッチしてることになっちゃうじゃねえかよ。<笑>分かってるんですよユーフォ。こいつ絵汚い絵下手だからバレねえ。じゃじゃじゃ。じ ゃ, じゃ記憶力も悪いのかって話になっちゃうじゃんそれじゃあさ。<笑> ハラさんみたいな連れ去られた方が全部言いそうじゃん。絵全部書きそうじゃん。全部ネタバレ言っちゃうよね。<笑>だから連れ去られないんですよ。いやだからさ、そういう話と一緒で、だからさそういうカラス200匹見ちゃう人に限ってさ、<笑>ね<笑>絵が下手とか写真とか反応上絵が下手でしょ。下手。すげえ。ほら。すごい1。ほら。ああ。美術。絵がうまい人で宇宙人に連れ去られたとかドアを開けたら200匹カラスがいたってと聞いたことないもん。<笑> て欲しくないから湯浴館も。え他にその恐怖体験あるのちなみに？え怖い話？うん、怖い話だからえな神戸のホテルに泊まった時にあのあれ僕原さんにとかとかあのシャワーが急に夜キューッてバーってシャワーついて、うん、で怖えなと思って見に行ったら開けたらシャワー止まるんですよ。じゃだからそれさ。<笑> それはマジなの？キュッキュッキュッ嘘でしょ。あそこも動くんですよ。え回ってたの？めっちゃ怖かったっ、ね。ちょっとちょっとそれは本当だ。本当になんか起きてるよ。そう確実にでちゃんと水滴もついてるし。いやーキュッって回ってた本当に。キュッキュッって誰かが止めてるようにして止まった。嘘つけよお前。それは僕がたくさじゃあじゃあ分かった。一個だけ言うわ。じゃあそれはそれでいいよ幽霊でいいよ。 あ幽霊だとだかお前分かんじゃん、うん、それは別に馬鹿にしてるわけじゃなくて、うん、幽霊でしかないはずでしょうだとしたらね、うんうん、それは本当だとしたらじゃあ1個だけ聞くわあのー、あなたが幽霊ないし人間でもいいですよ人間でもいいけどさじゃあさシャワー浴びてる時に俺がシャワールームを誰って覗いたらまずキュッキュッキュッてシャワー止めんのお前 それおかしくない？おかしいとは思います。じゃあ幽霊になった幽霊って性格がなんかおかしいの？幽霊ってなんか人間が見に来ると<笑>あ人間だキ ュ, キュッキュッキュッってやってることになるじゃん。<笑>んね、だから俺はそのキュッキュッキュって閉じたとか開いたということ自体を疑ったり否定はしないよ。いや疑ってはいるけど否定はしないよ本当に。だってそれは見たんだろうから。見た。あれはっ。としたらいてたかもしれないけど。<笑> いや見たとしましょうよ<笑>見たっていうのはもうこれは見たか仮説なので見たってことはもう間違いないってことに仮定するしかないんだけど見たとしたらじゃあその先を本当に興味あるんだったらちゃんと考察しなよいや怖いじゃないいや怖いっていう感情は分かりました<笑>それはあなたが持っていることであって起きた事実は何なのかってことだけしっかり思い直せばわかるけどきであなたが覗きに来たらあのシャワーを。 わざわざ止めるっていうことは何だったのかって思い出せだってそうあなたが濡れないようにしてるわけでしょ逆に言うとそういう解釈もできるわけじゃないですか順番来たから変わろうかなって言うだからさ<笑>だとしたら悪意がないじゃん<笑>悪意ないかもしれない。あのさ見たこっちは怖いですよ見たこっちは怖いじゃ本当に怖いのはじゃあ分かったよとか俺が言う俺が幽霊になったらどうすると思うあなたのねホテルに僕が来たよって分からすように シャワーを利用する、しようとしたら、何をやるかというと、多分。シャーッと音を鳴らして、こいこいこいって来たら、来たら、かあなたが入ってきた瞬間に血のシャワーにしますよ。ああ、確かに。ぶわーって血のシャワーにして、うわー、なんだ、これ絶対幽霊の仕業だって、幽霊ってか。霊の仕業だって、それだったら、絶対確信するでしょ、うん、だって幽霊じゃもそんな、悪魔か何かの知らせじゃないですか、そんな、ど、どす黒い。 ものがとか赤か赤とか黒とかの髪の毛が出てくるとかだったらさぞかし怖がらせることができたでしょう。あいつきあいつきたって言って止めるんだよねキュッキュッキュ ッ, キュッって落ちしかもしかもあの本当のホラー映画だったらシャーってなってるの開けたら完全に止まってよくて水滴でしょで閉じてしばらくしたらまたシャーっとなって、うん バンって開けたら観念止まってるっていうのはホラー映画で人を怖がらせる描写って本当はそうじゃないですかそれ間に合ってないじゃんキュッキュッキュッって、うん、<笑>まあねだからだってその幽霊はあの反応が遅いってことでしょかどんくさすぎない<笑>だってじゃあじゃあこう考えた方がいいよそんなねあのあなたがガチャンってドアを開けてからあっ<笑><笑>って閉める ような反応の悪さの幽霊、あなたにそんな何か危害を加えれると思う。危害を加える気がなかったかもしれないけど、うん。こっちはとにかく怖いですよ。いや、そんなんだってシャワーが出た段階で怖いじゃないですかこ。だけど。<笑>じゃあ、他にやりようがあんじゃんじゃん、ね。じゃあ、じゃあ、あなたは今何を証明しようとしてるかというと。 幽霊の存在を証明しししようとしているわけじゃないでしょだって幽霊はいるって前提でも話してんだから、うん、だとすると今あなたが証明しようとしてることはその幽霊がいかに間抜けかということを証明しようとしてるんですよ人を怖がらせるにしても中途半端だし下手くそだし反応は鈍いし、うん、一番今幽霊をバカにしてるのはあなたですよ。い や, い や, いやもっと来るかな母さんあと5分だけしゃべりましょうか。うん 一個一個だから僕ちょっと聞きたいことある。あ何何。最近プロレス見ないって言ってたじゃないですか。プロレス見なくなった。ね、うん、僕も最近全然プロレス見ないんですよ。うん、お酒のこの。ちょっと取ります、うん。あ、これちょっと残ってる、うん。僕はね、うん。あ、これこっちつけてないよね。あ、つけてない。ですあの、大好きだったプロレスラー、ね。 ミサオミツなんですけど。あ, あえ何？ミサオミツア。あ, あみあミサオさんね。うん。二千九年の六月にちょっと事故でお亡くなりになって、うん。もうそれから。まあある意味リングで死なね亡くなられたとも言える方だよね。うん、ずっとがもう追っかけだったぐらい好きだったんですよ。うん、あ, あ好きだったよね。そうずっと好きで、ね。一、うん、日追いかけて。い俺も好きでしたよ、うん。なんか僕のヒーローだったから。うん その人いなくなっちゃってからもうもうほんと見なくなっちゃって、うん、で最近たまに、えっと、別にどっかの団体のプロレスが嫌いだとかっていう話は全くなって、うん、プロレスは今ブームになってるし人気復活してきてるしあいいでもこの間ドラゴンズゲートとか見たなこの間っていうか去年、うんうん、そうだからそれでなんかちょっとね国内のねその、うん、団体名は言わないですけど国内のプロレスがちょっとアメリカナイズしすぎちゃってる、うん そのマイクパフォーマンスとか入しあでに。昔からそれはある程度あるんじゃない。で新日ってそっちじゃなかったですか。全日とかノアとで、うん、うん、そうだね、うん。ちゃんと戦った後、握手してヒーローインタビューがあって。っていう、うんうん、その。しきたりがあったわけですよ。ああ、そ、ね、うですね。あの、乱入もないし。はいはいはいはい。僕そっち好きだったんですよ。ええ、じゃ、ある意味その、クラシックなというか、正統派というか、まあそうそうそう。で、今のプロレスは、まあ、なんかその。うんうん やっぱエンターテインメントが高ぶっちゃってる感じがすごいして、うん、で個人個人がちゃんとツイッターしたりとかちょっとタレントっぽくなってると か, とかなるほどだから前日にそれはないんですよ、うん、マイク向けてもしゃべれないやつがいっぱいイカってたりとか、うんうんうんうん、僕はそっちを見てたから、うん、どこの団体見ても最後にマイクパフォーマンスをするし、うんうんうんうん、入場シーンはやっぱりそ長いしなかなか試合終わった後と帰っていかないし乱入乱闘があるし。うん ちょっと見ててし WWE 的でねそう、うん、アメリカのトラックが、ね、入ってきて、うん、そのリンク壊すとかそこまでの規模は日本ではやらないんですよ、うん、アメリカにちょっと傾いてんのかなっていうところもあるし、うん、三沢さんいなくなっちゃったっていうのがあるから僕はプロレスを見てないなるほどラ原さんが前僕が聞いた時に「最近俺もそういうプロレス見てないな」って言ってたのは、うんうん、なんでなんでなのかなっていうのをちょっとちょろっとしたゃ 聞いてもらうそれだからさその視点の違いでしょあの分かるよだからあなたが言ってることはあのある意味しっくりくるでしっくりくるってことは同じような価値観ってことでしょこれがだけどその同じような価値観に対してのちょっと観点が違う何が違うかっていうと今の話を聞いてて俺はやっぱりすごく感じるのはえっ、ー、とそれはプロレスが変わってしまったっていう言い方をしてるでしょある意味ある意味そうじゃないですかだっってて自自分分がが思たプロレスと<笑> 見せ方が変わって、うん、その受け取りての感覚が彼はに合わないって言ってる話じゃないですか、うんうん、だからこのこれ自体が俺ちょっと見え方が違っててそれはあなた自身がえっと年を取った証拠ですよ、うん、あのあなた自身は変わってないんですだけど世の中に求められているニーズとかシーンはそのニーズによって変わるわけで だ, だから逆に言うと あのー、その形がダメとか悪いわけでは全くなくあのー、受け入れられてるしだからこそファンが増えているあの一時低迷してたって言われるプロレス界がもう一回やっぱり今あのー、そのなんて言うの 全, 全員がっていう意味じゃなくてそのちゃんとしたロイヤルファンっていうのがまた、うん 新しくつき始めたで今までファンじゃなかった人とかそのなかなか女性層が取れなかったところ女性層が増えてきたとかいう流れを見ればわかるとおりそれが全ての答えだと思っててだから そ, れは そ, そのニーズの方が高まってるしそのニーズを生み出したってことにフィットしてるだけで、うん、それはいわゆる老害世代であるもう老害といっても過言ではない我々の価値観にたまたま。 あのフィットしてないだけで、うん、だってあなたにあな合わせる人全くないわけですよ。だから卒業してんですよ、よもう。なるほど。そういう意味で言うと、で卒業したし、求めているものをそのあなたが求めているものを今それあったところでそれは今の若い世代の人たちに受けない形なわけだから、うん、受けないというかその共感できない形なんだから、そうじゃ存続できないわけじゃないの、うん。だからその人々って面白くてその。 自分だけが理解したいっていう気持ちとで自分の好きだったあれを残してほしいって気持ちはあるでもその自分が好きだったあれを残すってことはある意味、えっと、その時代に合わなくなってる可能性もあるわけでその時代に合わないものを無理にでも昔の形にしてくれっていうことは狭めるってことでしょで狭めちゃうと今度商売成り立たないんだから継続しないわけですよ。それはいろんな IP とかゲームと一緒で。ゲームのあのあ頃が良かかっっったばっかり言っちゃうと 失礼だけどあの頃が良かったをそのまま続けたタイトルで生き残ってるタイトルってほとんどない、うん、とんでもない冒険をしたりとんでもない逸脱の仕方をしたりとんでもない「はこれ何?」っていうことをやったタイトルの方が生き残ってるケースもやっぱあると思う。いいやもちろんククラシッななここことととととでずずっっ確保してる変わらないことことが逆にずっと 生き残ってるっていうものもあるし、でも逆に変化し続けているから生き残ってるものもある。で、たまたまプロレスはやっぱり変化が必要だったんじゃないの。うん、だ、それはその時に合わなくなったのは受け手であるあなたですよ。まあそうです、ね。あなたが変わらなかったと思った方がいい。の世の中がのニーズが変わってるところから昔から変わらないニーズが変わらないあなたが取り残されただけですよ。その。うんうん っていう取り方もあるわけでしょ、うん、だからそれが悪いわけじゃないじゃん昔の記憶が強烈というかねその好きだった時代が強烈するうからそうそれはさ青春っていう話と一緒で あ, の あ, のあの初恋の人が忘れられないっていうのと一緒だよ、うんね、俺はやっぱ「ドラゴンズ・ゲート」見に行って思ったけど、うん、ドラゴンズ・ゲートとか若い人からすっげえ、ね、ベテランまで。 みんんんなすげえ喜んでんだよあれはあれを見てほらやっぱり新しい形じゃんと思ったんね い, やいわゆる見ててさ揺らぎがあるわけいい意味のそのそこれいわゆるそのこの対立構造っていわゆるドラマとしてもともと用意してたものだろうなっていうものからえこれ絶対にそういうもの絶対ハプニングだよねみたいな。 <笑>だからそうあの揺らぎが面白いわけでしょ、うん、でそれプロレスのある意味真骨頂みたいなとこあるわけじゃんそれとかをうまいこと全世代向けにやってるってい意味で言うと俺は面白いと思ったしそういうとまだまだ見れるなとは思ったんだけど、うん、だけどその、うん、そこに目が向かないってことはやっぱりもともと求めてたものがその昔の強烈な印象のプロレスなんだから。 そそこかかららの位置から動いいてないだけの人なんですよだからそれが悪いわけじゃないよ、うん、その位置から動かないのも一つの選択肢だしそれは全然いいんだけどそれでもってプロレスが終わったわけじゃなくてあなたの中のプロレスが終わったって言ってるだけであって、うん、プロレス界があななたたから離れただけなんですよ、うん、超絶狭いことをね話す方が 割と楽しかったりするんで、うんうんうん、こ う, みこうミクロなことをマクロな視点で見るみたいな話が大好きなんで、まあ、こういう買い物ありますよとかこういうことばっかり喋ってたけどで見る人がものすごい少ない方が俺は話しやすい、うんうん、も, もっと言ったことのない話を本当はしたいけどねまだ一回も話したことない話的なことはしたいけどね 今おさらいいみたいな話だ か,、うん、そうそうだからそういうのもちょっと増やしながら本編は本編でねちゃんと撮ってゲストもちゃんと こ, こで迎えしていやーやべえ話いっぱいあるよ<音楽>ファンレター世界の刑務所から来るから。